ます。もう少ししたら始めます。ありがとうございます。はい。10時になりましたのでオープニングを始めさせていただきたいんですが。 その前に少しだけ、あのー、ちょっとまだもう一人の司会がまだ来てないので、その間に、はい、サミットのアプリをダウンロードいただきたいんですが、左側が iOS で右側が Android なので、今日初めて来たよという方がいらっしゃったら、今の間に QR を取っていただいてダウンロードしてください。来るかかなな始始めめていいかな始めますよー それではコードファーザーパンサミット2019 in 千葉オープニング2日目を始めさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。でですね、来るかな、来るかな。<笑>あ、準備中かもしれないので、ちょっとそのまま始めますね。<笑>はい、自己紹介をしますね。<笑>はい、二人いますとで。 えー、と私は CodeForJapan の酒井沙だと申しますっ、えー、と昨年度の新潟のサミットから c o d e f o r 酒というのをやっていて去 年, 去年じゃないですね昨日もみんなで飲ませていただいたんですがそういうこともやっていますであと、リタリコっていう会社で働いているのとあと大学院で今、小児発達子どもの脳みそとかを勉強していたりしますでもう一人がちょっとフル装備がまだ多分できてないので<笑>、はい、あちょっとまだ準備中なんですけれども あのコー流れ山とシビックテック前千葉であの活動されていてあとこの国 の, です、ね、あの大切なところになっている派遣社員という風な形で書いておりますのでそういう形で紹介させてください、はいはい、各種ツールの説明はもう1人いなくてもちょっとできるので先に進めますねでインターネット環境なんですけれども えー、とこの SSID ですね学、学内全体で使用いただけるんですが、えー、iOS のアップデートは現金ですと、これをすると、です、ね、YouTube の中継が影響されてしまうので、重たいものはここではやらないように気をつけてください。はいで、一つ目が UD あ、あ帰ってきた、どうしました<笑>どうしましたはははははいいいいいどう、はいはい、どううも、はい、皆さんおおよよごござざまますす<笑> 昨日はうの昨日はツッチーマウス、ツッチーマウスが昨日はいましたけど。いたあの今日、昨日ちょっと疲れすぎちゃって、はい、今日はちょっとジャングルクルーズから、私。通夜とヒーローが。<笑>皆様を楽しいクルーズへ、ええー、<笑>ご紹介します。はい、ちょっと遅れちゃった、ごめんね。大丈夫<笑> 大丈夫です。UD トークのちょうど紹介をしようとしてたので、はい、まだ大丈夫です。バッチリですね。もうはい流れてますね、はい、流れてますね。UD トークの紹介をしたいです。あ、痛い、よかった、はいはい。はい。はい、皆さん、おはようございます。おはようございます。ますます大丈夫ですか なんか人数少ないですよ。大丈夫です。大丈夫です。朝までね。朝までやってた。大丈夫です。大丈夫です。はい。そう二、えー、日目始まりました。えっ、ー、と、今日もですね、いろんなセッションとかですね、いろいろあると思うんで、はい、の楽しんで い, ていただけたらいいと思います。はい。ここでですね、えっ、ー、と、まず今日を楽しむためのツールを三つほど紹介する中で、二つを僕担当させていただきます。はい、まず一つ目、UD トークです。 えー、と今こちらの画面に出ているリアルタイムで音声認識をしながら自動的に翻訳するアプリです、えーとまあ、これを使うことによってですねユニバーサル対応例えば耳が聞こえない方が参加したりとかあとは翻訳をすることによって、まあ、いろんな言語に対応してますよというふうな 感じですなので手元のアプリでも見れるので、えー、と手元でも見ることができますで、それであとみんなで編集、この音声認識の結果間違ったところはあの み, んなでさみんなで編集することができます、すはい、なので積極的にです ね, ね参加していただければいいかなと思います手元で見たりとかですねみんなで編集する方法ですが次のツールに行きたいと思います。はい はい、実は今回の、えっ、ー、と、コードフォージャパンサミットはですね、公式アプリがあります。なんと、はい、えっ、ー、とですね、コードフォージャパンのですね、とみ、あの、ともに考え、み、ともに。とも作る。とも に, に作るですよね、はい。はい、私は東京都練馬区から来てますけれども、練馬区のモットーがですね、ともに考え、勝手に作るというですね。そういうコンセプトでやっております。<笑>なので、今回サミットのアプリ勝手に作りました。はい。<笑>はい、でも勝手に作ったわけにはですね、結構好評なんですよ。はい。 であのーまあ、あの先ほど QR コードが出てましたけども皆さんのつけているネームカードの裏にです、ね、サミットの公式ホームページがあります、はい、そこのバナーからそこにバナーが貼ってあってインストールすることができますので、はい、ぜひインストールしてみてください何ができるかというとです、ね、まず現在開催されているプログラムの内容や場所を確認できます、うんはい、で自分だけのお気に入りリストを作ることができます、はい、それでこれが、あのー、メインです。 参加したプログラムにチェックインすることができます早速やってみましょ う, やってみう、えー、とアプリをインストールしましたねっててください、はい、してます、はい、したらです、ねえー、と今2日目のオープニングトークタップしていただく と, です、ねえー、とこのプログラムにチェックインをするというのがあるので、はい、それチェックインしてみてください、はい、いいですかかししましたか、はい、そうすると、まあ、チェックインします、はい<笑>はい、そしたらですね 次、ジョイジョイってボタンありますよね。はい、今回のサミットの、えっ、ー、とテーマはスパークジョイ、スパークジョイです。ときめきですよね。ときめきです。今ときめいてますかときめいてますか?ときめいてますか。今ときめいたらジョイボタンを連打してください。連打してください。あ、連打、連打にも対応してます。連打。連打ですどうせみんな連打するんだから。はい。<笑>そうするとですね、はい。もう行きましたか?。待ってますか?はい。あのある程度たまるとですね。あのスパークジョイボタンに変わります。 だだからなんだって話もあるんですけども<笑>、はい<笑>はい、あの昨日、更新会で最多チェックイン賞とスパークジョイ賞があの表彰されました、はい、今日のはどうするんだって何も考えてませんでしたけどううするんでしょう、はいあのー、全部リアルタイムにモニタリングできます、はい、きちょっと昨日はちょっとバタバタしすぎてて設置していませんでしたが、はい、このチェックインの数とジョイの数、えー、とリアルタイムにモニタリングできるシステムをこちらでも開発して、えー、とー一応予定では向こうの部屋の えー、と全部の Zoom の中堅ある部屋でやろうと思っています、ぜひそこを見に来てください、はい、あとここに書いていませんけど、アプリの方から写真がアップロードできます、はい、昨日僕が告知を忘れたばっかりに、ですねあの知られなかった昨日ですけども、も結構皆さんアップしてくれて、ですねお非常にこうサミットの写真、いっぱい集まっていま す, いいです、ね、ぜひアップしてください。あと さっきのプログラムのところから UD トークのリンクがあるのでこれですぐあの今見たいセッションの字幕を見ることができます、はい、で Zoom とかスライドへのリンクも記載してあるものもあるので、はい、このアプリでまとめてそういう情報にアクセスすることができます、はい、というわけで、えー、と今日のサミットをですねこうやってインタラクティブに楽しむと。はい アプリを使ってみてですね来年こんな機能あったらいいなってことがあったらあのどしどしあの竹沢さんの方まで行っていただければいいかなと思いま す,、はい、います佐田さんにぜひ<笑>、はい、ごいというわけ で, でありがとうございましたありがとうございますはい、ありがとうございま す, いま す,、はい、いますで、三つ目がよいしょスライドなんですけど、はい、こちらなんですかこれはですねあのみんなで質問とか感想とかがシェアできてどの質問に自分も乗っかりたいかがすぐ見れるものなんですけれども お, お、便利です QR コードを読んでいただいて、はい お試しに、えー、U435 U4 ていうところがイベントのテスト用になっているのでこれを入れてもらうとそこにいろんなコメントが書いてあります、うん、でそこに、えー、と感想だったりとか質問を入れていくっていう形ですね、はい、はい、そうするとう忘れてましたごめんなさいそうするとこんなふうにそうなここにいたて出てくるので、はい、それがこう何個質問がここにあるかとか。そうですね っていうのが出てくるの、をこれを使ってくださ い,、はい。一回ちょっと試してみますか。よしましょうかはい、ごめんなさい。じゃあ、今スライド、スライドに入ってもらって、すいません。えっとですね、イベントコードが。C. F. J. S. ですね、はい。はい、これは基調講演の、C。はい。基調講演のものが今開いて。ますねこれは、こう、そうですね。基調講演のやつを開いています、はい。普通のやつが今消えてしまっているので、はい、どこに入って、こっちかな。違うね。一回基調講演のところに。 なるほどじゃあとでまたやってみましょう、潮講演の時にまたやりますので<笑>、はい、皆さん、そこで試してみてください。はい、はい、はいちょっ と, こ、はい、ということで、大事なお知らせでーす。はい、さいここの後、えー、みんなで活動発信していきましょう、はい、今日の様子は、ですねあのこの「ハッシュタグ #CFJ サミット、はい」というタグをつけて、ぜひ SNS の方に発信してください。 で、写真を写される時はちょっとこう。見知らぬ人の顔が写っちゃうときはちょっとご配慮いただけるとありがたいです。はい、はい、じゃ、続きまして、撮影あのメイン会場、こちらをでも撮影しています。あのメディアの方のですね。取材が一部入っております。まあ、ちょっとメディアに写真されされるのはちょっと恥ずかしいな。事務所からちょっと ng かかってるな。みたいなそういう方がいたらですね。あの緑のストラップをちょっとこう受付の方から受け取っていただいて下げてください。あの、緑下げている方はですね。あのバリア張られてあの写真写らないようになりますので。 はい、こちらを受け取って使うようにしてください。はい、あとは運営振興に関する、えー、お願いです。こちら会場はですね。大学の方からお借りをしていますので、ゴ、え、ミ、ー、大きなゴミなどはなるべく各自でお持ち帰りいただけるお願いします。各セッションはですね、えー、時間厳守であのお集まりいただきますようお願いします。お帰りの際はこちらホルダーあのお返しくださいます。お願いします。はい、さ次は、えー、会場案内です。 今日はですねいるところ、ちょっと細かいんですけど、ここ、食人、食べる神と書いて食人です、ここにいます、あとセッションはですね隣にあります、8号館クイズ8という、まあ、大きなあの綺麗な建物がありますので、そことこちらを移動するようにしてください、ちなみに昨日使っていたあの5号館というのは今日は閉鎖してますので、今日はあは8号館とこちらをご利用ください、はい、あとはキッズスペースあります。小さななお子子様ちちょっっとと飽きちゃったたいいう子がいましたら そちら八号館の105でキッズスペース用意してますので、あのお立ち寄りください。こちらコードフォーセタガイの皆さんのご協力で運営しています。ありがとうございます。はい。はい、こちら行動、はいはい、オブコンタクト。はい。行動コンタクト。はい。これはコードフォーザパンのコミュニティメンバーにおける行動規約なんですけれども、はい。ち文字が小っちゃいのでざっくりまとめてしまう。ざっくりと横ら。はい。と参加者。 対して安全で安心な自由な環境を作りましょうというところで Code forJapan、はい、のサミットは参加者みんなで作っているイベントなのでお互いを尊重して差別や嫌がらせを見つけたら声を上げていただけたらなと思いますで、はい、小さなことでも構いませんので何か気になることがあればあの赤い、はい、あ の, この紐を使っているのがスタッフなの で, でスタッフまでお声かけいただくか、はい、こちらのメールアドレスまでお声かけをください。はい、皆さん楽楽ししししししくく過過ごごままょょうう、はいはい、それででは次がですね コードフォージャパンとシビックテック全千葉の二つの団体の共催でこのイベント開催されています。はい、両団体の代表の関さん、白澤さんからお挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 大丈夫ですねはい、えー。今日からの参加っての方ってどれぐらいいらっしゃいますあありがとうございますありがとうございます二、はいえー、日目始まりましたね始まりましたね<笑>昨日朝まで昨日の夜から朝までのそうです大討論会みたいな<笑>られていて手つや組がいるはずですそこに参加してた人とかちゃんと来れてるんですかねすごい<笑>本当に四時ぐらいまでなんかやってましたよね いや本当大丈夫ですか ね, <笑><笑>ねあの、ほどほどに頑張りましょう<笑>、日、今日もありますんで、はい、あの昨日今日とね、はいあの、本当にいろんな、えー、話が、えー、できたと思います、Code for Japan はです、ね、あの皆さん、先ほどみんなで作るイベントってありましたけれども、この団体自体がみんなでつな、えー、がって、えー、いることで、えー、生まれるコミュニティです。です。けど別に あの法人の社団法人の代表理事をやってますけどコードフォージャパンを代表していると思ったことは特にないです。 な皆さんそれぞれが Code4Japan の活動ちょっとでもこうなんか私が Code4Japan の何かやってるなと思ったら Code4Japan なんですよねであのシビックテックのコミュニティは本当草の根で作り上げていくもので本当昨日今日といろんなところでいろんなアイデアが交換されていたと思いますで、えー、共に考え共に作るっていうのはまさにこう立場を超えて何かをシェアしてで実際にこう何でもいいから手を動かしてみる声を上げてみるみたいな そういったところが一番重要なとところだと思っていますなのでぜひ、えー、昨日、今日とです、ねえー、得たものを明日から、えー、少しでもこう、えー、作るというところに、えー、生かしてもらえると、えー、このサミットをやった意味があるんじゃないかなというふうに思っています、えー、まだ全然一日いろんなことがあると思いますので、えー、ぜひ楽しんで帰ってください。 えー、スパークジョイ2日目始まりました言うの忘れてました皆さんときめいてますか<笑>今日の講演聞いていただいてぜひときめいていただきたいスパークジョイしていただきたいあの継続して今日終わってもですね継続してジョイしていただければと思いますこのロゴにその思いを込めましたのでぜひジョイして帰っていただければと思います えー、最終日ですね、最後までよろしくお願いいたしますはい、関さん、白沢さんありがとうございますありがとうございますはい、ということでこれまでの様子あの、はい、昨日、一昨日とあのこのイベント開催しますがちょっと振り返ってみたいと思いますはい まずですね。前夜祭から始まったやつ。おとといの。もう夜から金曜の夜からですね。あの集まってこの近くにあります。まテント幕張テント幕張というところのコワーキングスペースでまあ、30人ぐらいあのお集まりいただきました、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次ですね。これ、昨日ですね。昨日のランチセッションこちらですね。千葉市の熊谷市長。 にまあ、お越しいただきまして、えー、学校の教育に関するトークというのがあの繰り広げられました非常に多くの方に参加していただきましてありがとうございますはい次セッションですがこの後午後はですねあのそれぞれの、えー、いろいろな部屋でたくさんのセッションが行われていますもう全部見たいけど見れないという方はですねこういうセッション同時放映している部屋がありますので全部参加してですねもう全部同時に聞くみたいなそういう聖徳太子みたいなことをぜひ挑戦してみていただきたいと思います。 行ってみましょう。はい、Day o これ昨日の最後の、えー、クロースセッションの時の集合写真です。すごい人数です。上から撮りました。ね、目が酔っ払いますよ、ねはい。もう酔っ払います。すごいです。<笑>これでもね、これであの多分人の顔写真タグ付けできないぐらいのあのー、細かさでやっています。じゃあ今日も最後十七、えーはい、時ね四十五分かな。はい、あのー、向こうでやりますので、はい、今日もあのー、来た方はぜひ集合写真収まってから帰っていただきますようお願いします。はい。はい あとはですね、こちら、グラレコですね、もう各セッション、あのグラレコを取るところについては。こういった形で、どんな議論があったかというのが、あの書かれています。今も後ろで、オープニングトークが書かれています。はい、こちらをぜひ、見てみていただいて、あのその場の熱狂を、後で振り返っていただければと思います。よろしくお願いします。はい。はい、さあ、ここで、昨日のスパークジョイションというのがあります。さっき、あの青木さんから言っていただいたような形で、はい。いっぱい押すと。いっぱい押すとね、いっぱい押した さあどのセッションが一番押されたのかの発表はこちらですうんわからないこれは<笑>、えー、朝まで生テレビのやつかな午後館でやってたやつですねはい、はい、それがなんとこんな391人ぐらいが、ね、上位を押していただいたということです、はい、おめでとうございますすごいこんなに もうさっきの写真ちょっと写していただけるとなんか会場そんな391人もいないんですけどいないけど裏で押した方っていうのは、まあ、391人はですね昨日の来場者数あそういうことか、はい、間違えましたすいません、はい、来場者数女優はめちゃくちゃ何千レベルわかりましたはいすみません勘違いしました今<笑><笑>、はい、大丈夫です、はい、ということで391人ぐらい昨日ご来場いた だ, まいいただきました今日もこれ以上の来場者の方お越しいただき予定ですはいはい頂きますではちょっとここではい。 パン屋さんの紹介。パン屋さんなんですか<笑>この唐突感ありますけど。はいあの唐突にパン屋さんの紹介をさせていただいパン屋さん始めたんですか。あの私が始めたわけではなくて、ね、違う違うんだ。<笑>始めてもいいかもしれないんですけれどもパン、まあ、食べたいパン食べた い,、まあ、べた い, べたいっていう声がありまして、はい、いい今日はですね、はい、あのパン屋さんにお越しいただい て, いてはい。お美味しそう。十一時からですかね。十一時から。十二時から何時からですか、ね。 すぐにやるそうです。もう、もうすぐにやってくれるそうなの で, で。お腹が空いてる方は、はい、来ていただきたいと思うんですが、少しご紹介いただいてもよろしいですか。はい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。時から来ました。時から。チコブレッドです。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>すみません、改めましておはようございます。ありがとうございます。えっと千葉市緑区十景から来ました。ココブレッドと言います。よろしくお願いします。えっとパンが好きでパンで地元十景をあの町をコシしたいと思ってこの4月に起業しました。勢いで起業してまだまだちょっと今大変なんですけれども今日はそのパンを皆さんに食べていただきたいそう思いまして思い切って。 1000個しし た, ただプレゼントではないのでぜひ買っていただきたいなるほど<笑>で、えっと、今日も朝3時半にパン屋さん入ってもう焼きたてをお持ちしましたで息子も入って一緒に 頑張ったので今日ぜひ皆さん一人まず3個以上のお買い上げ必ずよろしくお願いしますでもしかしたら2000円以上お買い上げの方には息子からの何かあるかもしれないんでそれをまたであの初めてのこの1000個という大きな数をちょっと私は今完全にチキってる状態で完売できるのかなと ここで言うのもやらしいかもしれないんですけど完売したいんで皆さんコンビニには行かずにパンをぜひ召し上がってくださいでパンは本当に間違いないパンをお持ちしてます、あのー、都内の有名なパン屋さんで修行された、あのー、パン屋さんもあればちょっと友達の同じ 30, 30代の、あのー、パン屋さんも持ってきてますなのでもういろんなパンがありますのでどうぞあの皆さん お好きなパン、おし面をよろしくお願いします。じゃ あ, あのすぐ準備して皆さんのあのお店の来ていただくことを願ってお待ちしておりますので今日は一日よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ココブリューズさんもあの時計なので多分停電というかね台風大変だったんじゃないかと日曜日か金曜まで金曜、えー、それ一週間ぐらいですよね。そうですよね。えー 大変でした。ずっと、ずっとだったの。そうか。はい、ということで、ちょっと応援の意味を込めて、皆さ ん, ん、はい、ぜひ、あのパン、召し上がってくださ い,、はい。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で、えっ、ー、と、コーヒーも、ご提供いただくとのことだったんですけど、はい、コーヒーのカップは。見えるねの古川さんが、今いるのかな。はい、すごい遠くにいました。たたあの古川さんが。<笑> 紙コップを提供いただいているので、はい、はい、この紙コップでコーヒーを皆さん飲みながらパンを食べてくださ い,、はいはい。こちらもぜひお願いします。はい。すごいおしゃれなカップですね。はい。さ、さあこれスポンサーの方の紹介をさせていただきたいと思います。はい、このイベントを多くの企業の皆様にご協力をいただいております。まず最初に、えー、プラチナパートナーとしてサイボーズ様どうもありがとうございます。<笑> はい続きましてゴールドパートナーで、えー、ジオリパブリック様ウェルモ様ワコム様どうもご協力ありがとうございます<笑>はい続きましてシルバーパートナーはコロナの企業の皆様ですどうもありがとうございます<笑>はい、えー、ブローズパートナーとしてこの3社の皆様にご協力いただきましたどうもありがとうございます<笑>はい またメディアのパートナーの方もいらっしゃいます、広東部ローカルガバメント略してホルグの、えー、地方自治体を応援するメディアの皆様にもご協力いただいています。どうもありがとうございます。はい。はい、そして協賛講演協力協賛シビックテックゼン千葉、えー、協力神田語外国大学様、えー、講演こちらの皆様です。どうもありがとうございます。はい。皆さんにお世話になって今日があるんですね、はい。今日があります。はい。 さということで、<笑>ちょっと皆さんなんか二日ような感じでなんかテンションがちょっとあのーとね、低い方もなゆっくられるの で,、ね、で、はい、今日初めていらっしゃる方もいらっしゃいますので、ちょっとアイスブレイク行ってみたいと思います。はい。はい、じゃあできるだけですね、ちょっとたくさんの人と自己紹介、特にあの会ったことない方をぜひこう巻き込んでいきたいと思いますので、やってみましょう。今日全国各地から来ていただいているすごい貴重な機会だと思うの で, そうです、はい。会ったことない人と会っていただけたらなと思うんですが、はい 何をするんですかはい、じゃあこんな感じでちょっと行ってみましょう、チェシュンはい、ま、は、ず、い、ハイタッチ、はい、ハイタッチしますハイはい、はいはいえー、ニックネーム、えー、ジャングルクルーズの土ですはい。えっと、竹沙ですはい、えー、どっから来たえー、流山というとこから私来てます、はい、はい、東京都目黒区から来ましたはい、サミットでの期待、もう今日は昨日よりも盛り上がっていきたいと思いますはいえっ、ー、と、お昼から子供と一緒にセッションするの楽しみですあ、楽しみいいな、たいはい、よろしくお願いしますはい、じゃあそんな感じで皆さん行ってみましょうね。 ハイタッチして喋って終わったら次のまた会ったことない人を探してハイタッチをするという形で昨日が最高人数が何人でしたっけ昨日は6人6人なので今から3分間で7人を皆さん超えていただけるようにってみてください6人ができるということは7人もできるので、はい、7人目標でいきましょうか、はい、それではまず皆さん立っていただいて周りを見て知らなさそう な, な 人, 人を探します知らないけどちょっと話してみたい人はいよーいドン 結、okay, 果 あと一分です。七人、七人、行きましょう。 10秒、9、8 7、7、6、5、4、3、2、1はい、座ってください。ありがとうございました。はい、はい、どうですかどうですか、皆さん。はい、どうですか、皆さん。どうですかもう昨日結構挨拶してるから、今日はあの挨拶してない人はいかも。はい、たくさた人にはまたいいことが起きる気がするんですが。はい、じゃあ何人挨拶できたかなじゃあ昨日の最高の6人。 六人できた、六人でき、あいますいますね六人ね。さあここから勝負でしょう。はい、七人います。七人。すごい、7すごい。いじゃあさらに八人、八<笑>人います。どこど こ, ど こ, どこ。まだ行きますよ。九人、九人はいない。いない。じゃあ八人挨拶されたあなた。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。 じゃあ、はい、その挨拶多くできた方に<笑>はいこちら竹澤さんから竹澤さんから私からあどうぞどうぞどう ぞ,、はい、どうぞどうぞ前にお越しください<笑>えっとこの方の T シャツを半ば強制的におっいただきたいといやったー特別 T シャツありがとうございましおめでとうございます<笑>じゃあお名前をせっかくなのお名前を<笑>、えー、松山と申しますこちらから横浜市から来ました横浜市からはいありがとうございま す, いますはい あの昨日受賞した方にまだ渡せてないんでですね。はい、はい、そうです。昨日は昨日昨日実は僕1位だったよっていう方がいたらい私のところに来ていただけたら、はい。早急に渡します。すいません。はい、はい、すいませんでした。はい。じゃあ次はい、行きましょう。<笑>じゃあさい。はい、えー。まあグッズの紹介でございます。はい。はい、今年はですねサミットの T シャツございます。はい、あの何か着てる方いますか。このこの緑 の, の, ルルの綺麗なもの、ね。はい。ですね。スパークジョイもうジョイしたい時はこれ着ちゃってください。はい。はい。 あとはオリジナルトートバッグ作ってみました。はい、何か入れたいときにこちらをご利用ください。はい、はい、あのあのいっぱい種類持って帰れますね。はい、決して販売しております。ご予約くださ い,、はい。もう一つ、頑張ろう千葉チャリティーステッカーこのいうものを作ってみました。えー、まあ三種類ありますね。ねポートフォージャパンの、えー、ステッカー、スパークジョイステッカー、あとこちら。 昭和注意これちょっとね、はい、本物とちょっと違うんですよ、実際買ってみるとすっごい面白いんで、はいはい、ぜひちょっと見てみてください、はいはいで。こちらはですね、お買い上げいただくと、このステッカーの収益が、あのー、千葉の支援になります、はいあのー、9月の台風で、あのー、非常に大きな、えー、被害を受けまして。 そういったところへの応援ということでですね、あの災害復興未来基金、ヤフー・ジャパン様のご協力のヤフー基金、はい、あともう一つは千葉台風15号災害支援基金、はい、広域財団法人千葉の和地域づくり基金こちらにですね、あの寄付をさせていただいて千葉の皆様の応援に役立てたいと思います、はい、なのでステッカーは100円カラーなので、はい、100円でもいくらでも。はい 五千円でも二百、はい、万円まで確かいけるんですね。ペイペイだと二百万円まで確かいけ。二百万円までいけるそうです。はい、二百万円までお願いします。はい、ペイペイで払います、はい。はい、払います。はい。で、昨日はですね、二万五千九百十一円です。待、はい、っています。ご、はい、協力いただきました。ありがとうございます。こちら千葉の公に役立てたいと思います、はい。はい、よろしくお願いします。はい、はい、どうも。はい、じゃあコンゴルスケジュール行ってみましょう。はい、はい、今日はドン。はい、細かい見えない。はい、はい、<笑>見えない。<笑> の, であの近くのアプリをプリあの立ち上げてみたいただい て, あの見てくださいポイントはですねこれ 13, れ13時かなな、はい、ランンチセッションはな い, ないですね時からランチセッションがあの5つあの並んでますので、はいいっぱいすね、それを、はい、お選びくださいで最後のクロージングが17時45分、はいこれね、読めない、はいはい、ここがポイントです、はい、こ覚えておいてください。はいはいはいはい、以上です